こんにちは、本庄岩とめです私たちは部活動としてよさこいと和太鼓を練習している中学生です1年生はもちろん23年生も初めての道のくよさこい祭りです今日は先輩方から受け継いできた踊りである「大漁」を披露します皆さんを元気にできるよう部員21名心を一つにして頑張りますどうぞご覧ください Okay. 本庄八乙女の皆さんでした。ありがとうございました。入場から退場ま